遠流炉という曲を出せていただきたいと思います。えっと、この振り付けは。田中先生が。えっと、振りをつけていただきました。遠流炉っていう、あの。曲の。なんで遠流炉になったのかっていうのが。えっと、自転車の待機ロードレース、霞ヶ浦 マ, マラソンで。えっと、使われた曲で。えっと、振りの途中にも。 自転車を漕いでる振り付けがあるので、そこの可愛い振り付けにもご注目ください。 「自分が好きなの」「何度転んだって起き上がってきたから」「数えきれない涙の愛ああ」「あつ一つに意味があるのだ」 「はさみたし」「胸が熱くなったあなたとで会ったかし出。